新豊洲駅前経由東京ビッグサイト行きでございます。 いつも動画を見ていただきましてありがとうございます旅する着物男子青志ですここは東京の有明ちょうど後ろにビッグサイト見えますけれども今回そちらではなくてライトが見える場所で オープニングの挨拶を取らせてていいただいてます今回の旅の目的を紹介するのは今年の6月にオープンしたばかりというスモールワールズ東京という新しい観光名所が有明にできましてこちらの浴衣ナイトというイベントが今月いっぱいまで現在開催中なので着物男子なのでレポートしない理由はないなと思って今回で企画を立てました前回の骨の足湯カフェの動画見ていただきまして本当にありがとうございました合わせてサブチャンネルの方でも 小田急線とと箱根登山鉄道の全面展望動画をアップさせててていいいたたただだききままましししそちらもごご視聴いただきましてありがとうございました今回のこの撮影ではメインチャンネルではスモールワールズ東京さんの浴衣ナイトをレポートしまして数回前からの動画でお気づきの方もいらっしゃるかもしれませんが今回もこの青ンズ主観カメラで臨場感たっぷりにお届けしたいと思っていますサブチャンネルの方では臨海線の全面展望動画をお届けしようと思っておりますぜひ合わせて楽しんでいただけたらな と思っていますぜひ最後までお付き合いくださいそれでは今回の旅も始めていきましょう そろそろ浴衣ないと、どんなイベントなのか、見てみたいと思います。ちなみに、スモールワールドの案内、撮影禁止というのは、基本的にありません。 you <laughs> 状況のも終了問題ありません。 会場のクリー 上了しました。 Thank、you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 実はもう決まっていまして、山梨県にまた再びお邪魔しようと思っています。山梨県の、今度は富士山の方です。一つは世界遺産になっている場所と、そして今の実家ですと、秋の花々がちょうど見頃を迎えているという公園に行ってみたいと思います。富士山がすぐ近くにあって、とても綺麗なんだそうですが、最後までご視聴いただきまして、本当にありがとうございました。